はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、なんだか無償にね、バーガー系が食べたくなりまして、またね、ウーバーイーツでバーガーキングさんを注文したんですよ。で、今日はね、そちらを食べていこうと思っております。なんかね、いろいろ頼んだ。ワッパーとか、あんま覚えてないんだよな。<笑>とりあえずね、ちょっと一旦、ここの板の上にメニューを載せていきます。 はい、ってことでこんな感じで準備が整いましたあのね買いすぎてちょっと自分でも何食べるのかよく分かってないというか<笑>正直ね見た感じあんまわ分かんないんですよねどれがどれたかまあとりあえず注文表見ながら<笑>紹介しながら食べてまいりますまずはっとよし準備 OK それでは早速いただきますまず どううしようノーマルのワッパーから食べたいんですけどどれだろう<笑>これあこれかな多分まずこれ普通のしワッパーさんでございますいェいうまそうよいしょ<笑>いただきますうーんうめえ このお肉がねジューシーめちゃめちゃうまいなこれ。 ワッパーってね、レギュラーサイズとハーフサイズの2種類があって今回ね、そのレギュラーのサイズを頼んだんですけど1個がね、めちゃめちゃでかいこれがねワッパーじゃないものなんですけどやっぱ、ね、こうやって見比べても大きさがね全然違いますね食べ応えがすごい<笑>続いてこちらのワッパー、まあ、見た目は一緒なんですけど多分ねスパイシーワッパーとかいうやつ多分いいよ えそういう系？あれ間違えたなんか。<笑>ん？あれスパイシーいる？あ辛味したわ。うんうんうん。なんていうかねソースのベースがバーベキューソースっぽいなんかちょっとね甘めのソースなんですけどこう食べてると後から辛さが ビビビリビリビリってくるそんな辛くないですけどめちゃめちゃうまいうんソースがすごい<笑>ちょっとコーラをあ<笑><笑>合うな やっぱ う, なうめえでこれナゲットナゲットはこんな感じでございますでねデリバリーで頼むとこのソースこのバーベキューとハニーマスタード、両方頼んだんですけどなんかこうゆうもれ物がついててねめちゃめちゃ食べやすいありがたいですねこういうのとりあえずバーベキューからあうんしっとりしててうめえうん バーカーキングのナゲットうめっちょっとこのハニーマスタードもうんこれコーツつけがたいなどっちのソースもうまいでオニオンと甘い<笑>玉ねぎのねこの甘みが ジュワッと広がるうま、うん、これがココナッツシュリンプってやつあココナッツの香りする何このメニュー超うまいあなくなっちゃうな少ないな これ超うまいやった最初ねあのココナッツいらっしゃいますみたいななんか弱くて分かんなかったんですけど食べてるとだんだんね後味にココナッツが追いかけてきて甘みとかはないのでココナッツの香りでねこの香ばしさが上がる感じですねこれめちゃめちゃうまい絶対次にも買おうじゃあちょっと続いてワッパーじゃない子 ダブルチーズバーガーを中身はこんな感じでございますやっぱワッパーと比べると結構小ぶりですねうんうまいチェダーがいい風味してますねうん全部うまいなでは続いて でこちらでかこちらがデラックスハッシュアッパーってやつなんですけど中にねこのハッシュとポテトとかが入ってるんですよすごいな超炭水化物じゃん<笑>いただきますうんすごい分厚くてかじれないあでもうめ うん、ハッシュドポテトが中に入ってるんでもっとねボソボソしてるかなって勝手にイメージしたんですけどお野菜とかソースがふんだんに入ってるんで全然ボソボソしなくてこれ相性めっちゃいいうんただ普通の人がこれ食べたら1個で腹パンになると思うめっちゃ腹パンいっぱいになりますよこれこれはね重量感がすごい うんあこれも鍋に詰まるじゃあちょっと続いてこのワッパーじゃないシリーズこれがねテリヤキダブルビーフっていうバーガーですねよいしょテリヤキソースにパティが2枚って感じですねうん うーんソース自体はうまいんですけどやっぱこのなんかワッパーじゃない他のバーガーのパティってちょっと冷めるとパサつきが目立つかもしれないですうん味付け自体はめちゃめちゃ美味しいあこんな違うんだ、うん、ではちょっと食べ比べってことで続いてはこちらりきワッパーですねはい中身こんな感じ やっぱわっぱシーズンうめえなどっちの照り焼き食べるって言われたらもう断然間違いなくこっちですね。 そしたらこれ、ワッパーじゃない側の最後、<笑>これがね、スパイシーチキンでございます。なんかこんな感じですね。まあ、おそらくね、ソース自体は先ほどワッパーで食べたスパイシーなものとほぼ変わらないと思うんですけど、まあ、ちょっといただきます。<笑>うーん。う, ー ん, うーん。食べ応えとかも含めて、こっちのね、やっぱり、 バーガーは全体的にあの軽食って感じバッパーとかに比べるとトマトとかね結構野菜が少ない分すごいシンプルな味がするただ中に入ってるチキンは全然ねパサつきがなくてかなりジューシーな食感に仕上がってるんでこっちはね結構冷めてもそんなに気にならないぐらいの感じだと思いますうんもちろんこれとか こっち側にあったね通常メニューも美味しいんですけどワッパーシリーズがねうますぎるんですよだからこう一緒に食べるとあワッパー系食べたいって思っちゃう<笑>正直さすがにこんだけ食べるとお腹に溜まっていきますね<笑>こちら側のお皿は完食でございますラスト ラスト、でっかいんだよね。こちらがね、トリプルワッパーチーズでございます。その名の通りね、見てパティがね、3枚入ってるんですよ。分厚い。僕でも、この上から下まで、一貸しできるか分かんないぐらいめちゃめちゃ分厚いです。ちょいただきます。いけるかな めっちゃ肉<笑>うんギリギリ口がギリギリすげえ分厚いバンズの厚みに対してお肉はね多分2倍 ぐらい、もうちょっとあんのかなそれぐらい肉があるんで一口かじると口の中がねほぼ肉になる<笑>ハンバーガー食べたいならワッパーとかダブルワッパーにした方がいいと思うんですけど肉は食べたいならねこれ。 そしたらこれでバーガーの最後の一口でございます。うん。はい。ああ美味しかった。ごちそうさまでした。はいということで今ねバーガーキングさんの方すべて完食いたしました。まあもちろん他のねバーガーショップとかのバーガーも美味しいんですけどワッパーシリーズ。 これはね、なかなか他のお店じゃ食べられないようなもう看板商品なんで、もう大満足でございます。もちろんね、通常のワッパ以外のバーガーも美味しいですし、またこのサイドメニューもね、美味しいものばっかり。このエビがね、感動した。びっくりした。<笑> またいろんなね、期間限定メニューなんかもコンサントにね、販売しておりますので、この動画を見てね、バーガーキング食べたくなっちゃったっていう人はね、ぜひお店に買いに行ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね